新緑の美しい季節阿蘇市では各地で様々な花が美しく咲き誇ります毎年5月から6月上旬にかけて阿蘇の花暦と題して様々なイベントが開催されていましたが今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のためイベントは中止ですが 花々は今年も美しく彩り私たちの目を楽しませてくれます阿蘇市内巻にある複合施設花遊びでは5月1日から6月中旬まで春のバラ祭りが開催されローズガーデンには750種、4500株の世界のバラが咲き誇ります西日本最大級のバラドームでは ここでしか見ることのできないバラなど珍しい種類のバラがたくさんありますバラ祭り期間中の土日祝日はバラオークションを開催またバラの専門家から植え方、育て方など丁寧に説明してもらえます阿蘇独特の気候でバラの咲き終わりが遅いのも特徴の一つ 他よりも長い期間美しいバラをお楽しみいただけます。